ダチョウ肉で作るダチョウの照り焼き材料紹介ですダチョウ肉 200g 小麦粉適量塩コショウ適量醤油大さじ1料理酒大さじ1みりん大さじ1砂糖小さじ1ごま油大さじ1まず解凍したダチョウ肉を 1cm 程度の薄切りにしますこの時繊維を断ち切る方向で薄切りにしましょう また白い筋があったら切除してください食べやすい大きさにカットしますカットしたダチョウ肉を包丁で叩き柔らかくしますこの時に隠し包丁を入れることでより柔らかく仕上げることができます 小麦粉をまんべんなくまぶしましょう余分な小麦粉ははたいておきます動画のように肉を重ねて置いておくと肉同士がくっついてしまい後で焼くときにばらすのが大変なので注意してください熱したフライパンにごま油をひきダチョウ肉を焼いていきましょう 一枚一枚ばらけるように焼きます両面に焼き目がついたら酒、みりん、醤油、砂糖を加えましょう 派レにとどみがついたらお皿に盛って完成です。